これぞまさしく陰性下劣というべき事柄でしょう。どうも、政治いろいろの学部です。東京五輪開会式を生中継した韓国 MBC が物議を醸す報道をしたというニュースが報じられています。朝鮮日報の記事を引用します。韓国 MBC が23日、 2020東京五輪の開会式を生中継する際、各国選手団を紹介する資料画面に不適切な写真を使用したとして物議を醸している。MBC は同日、東京都新宿区の国立競技場で行われた開幕式を生中継する際、各国代表が入場するたびに、それぞれの国の資料写真を使用した。 MBC はウクライナ選手団が入場する時の紹介写真にチェルノブイリ原子力発電所の写真を使用したウクライナにあったチェルノブイリ原発では33年前の1986年4月26日20世紀最悪の原発事故が発生したまたハイチ選手団の入場時は大統領暗殺で政局は霧の中という字幕を出したハイチの ジョブネル・モイーズ大統領が今月初め、首都ポルトー・プランスの指定に侵入した暴漢の銃撃で殺害されたことを述べたものだ。番組司会者らは、ハイチでは最近気の毒なことがあった。大統領暗殺、初の事態でしょう。などの会話を交わした。MBC では、エルサルバドル選手団を紹介する資料写真では、ビットコインの写真を出した。 世界最貧国の一つであるエルサルバドルは先月、世界初の暗号資産であるビットコインを自国の法定通貨に採用して騒動となった。これをめぐりインターネット上では放送事故との批判が殺到した。ネットユーザーたちは、該当国を霊笑することが五輪精神に則 っ, っているだろうか ?MBC は本当に公営放送局なのか外交上の例を書く。 と批判した特にチェルノブイリ原発の写真をめぐっては韓国を紹介するとき崩壊した3分百貨店やソンス大橋の写真を入れるのと何が違うのかという声があった MBC 側はこの件について状況を把握しているところだとしているとのことです記事の中では MBC は状況を把握しているところだとしていますが 結局誤りを認め謝罪しています韓国 MBC によるこの放送、本当に事故というべきものなのでしょうか明らかに恣意的に行われている報道であり、そういった意味では事故とカテゴライズされるべきものではありませんね。それにしても、五輪に関係あるなしにかかわらず、このようにわけもなく他国を貶める放送をするとは、まさしく品性下劣と言わざるを得ません。 韓国 mbc ののの関係者は何を考えててこのような報道したのか激したか激く急断されて叱るべきと思いますね韓国人はなぜか自国を高く評価するという根拠不明の妄想をよくするということは当チャンネルでもたびたびお伝えしてきました。今回の報道もその根底には根拠もなく韓国を高く評価し常に他国を下に見るという 韓国人の気質があるとみて間違いないと思います。しかしながらこれだけではないような気がします。韓国の報道や韓国人の言動を見ると評価というものが常に自分の成し遂げた事柄を語る絶対評価ではなく常に他者と比較する相対評価であることがしばしば見受けられます。これには様々な理由が考えられます。まず韓国が 絶対評価を避ける理由としては何も成し遂げたことがないことが挙げられます。良い例がノーベル賞です。韓国はこれまでに科学分野のノーベル賞はただの一度も取得していません。つまり実績ゼロな状態なわけです。実績がゼロなので当然のことながら絶対評価などできるわけがないのです。次に常に序列を求めるという韓国特有の考え方が挙げられます。 これは儒教の考えに根ざしているとも言われていますね。韓国では平等という考えはなく、上か下かという考えしかないとはよく言われることです。そのような国民性ですので、どんな事柄、例えば国の核というものにも自然と序列を求める習性が身についてしまったのでしょう。韓国がよく言う世界重大〇〇強国などという言い方はまさにこの典型と言っていいでしょう。 そして最後に考えられるのが努力を嫌うという文化です。これは韓国の死体不制度、いわゆるリャンパン制度に根ざしていると思われます。リャンパンとは韓国の支配階級であり、転んでも自分では起きない、箸と本より重いものは持たないと言われ、朝鮮を訪れた外国人、マリ・ニコル・アントン・ラブリーには世界で最も強力で、 最も傲慢であるなどと言われていますこの量販制度が生んだ副産物が努力を嫌う文化です。汗水流して働いているものを癒やしい者と下げみ、努力をすることを意味嫌うという朝鮮独自の文化が育まれてしまったわけです。何もしないことこそが尊いものである証であるという世にも稀な怠惰な国を作り上げてしまったわけですね。 このような考えが根底にあるので、自国を高める努力は一切せず、他国を貶める相対評価をもって、相対的に韓国はすごい国であるという論理を展開するわけです。今回の MBC の放送には、この考えが根底にあるような気がしてなりません。チェルノブイリをわざと映すことで、韓国では重大な原発事故は起きていない、故にウクライナより 韓国の方が骨格が上だとし、大統領暗殺という情報を入れることで、韓国では大統領は暗殺されていない、ゆえにハイチより韓国の方が骨格が上だ。ビットコインを移すことで、韓国では地獄の法廷通貨にビットコインを採用などしない、ゆえにエルサルバドルより韓国の方が骨格が上だとしているとしか思えないのです。 これを品性下劣と言わずして何と言うのでしょうか。まあ、事故が起きていないにもかかわらず、東京の 3.3 倍という高い放射線量を記録し、暗殺はされてはいませんが、歴代大統領がことごとく悲惨な末路をたどり、ウォンという法廷通貨はあるものの、紙切れ同然としてスワップも結んでもらえないような韓国が、ウクライナ、ハイチ、エルサルバドルより国の品格が上、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 東京オリンピックで日本人選手が次々とメダルを獲得していますよね。今回初めてオリンピック種目に加わったスケートボード。日本の堀米雄斗選手が初代金メダリストに輝きましたよね。おめでとうございます。競技内容や技の難易度については初めて見たので全然わかんないんですけど、見ていて他の選手よりうまいなと感じました。 あと実況を担当しているフジテレビのクラターナと解説を務めたプロスケートボーダーの瀬尻涼氏の掛け合いも面白かったですよね。瀬尻氏のハンパネッスやビッタビタにはめてきましたねっていうフランクな解説に対してクラターナの真面目な返しが何とも絶妙でしたよね。あと一番感心したのは各選手の転び方ですよね。怪我をしないような転び方をしていてトップに上り詰めるには 数え切れないほどの転倒したんだろうなと思った次第ですちなみに私はスケボーと聞くと若 か, かりしこれに合っていたスケボーキッズを思い出します以上です